皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年9月13日、フェスタ・エンフェルノのデルメゼが開幕しました。今日のパーティーは素晴らしい理解者パーティーだなと思って戦っていましたが、ちょっとした事故で地獄を見ることになりました。どんなに理解者が集まってもザオトーンで終わってしまうことがあるので、本当にしんどい相手だなと思いました。ちなみに、今回はこの後無事に倒せましたので、安心してください。 バトルトリニティ対抗戦の後半戦が始まりました。後半戦からは上位撃破ボーナスがなくなるので、ポイント差が徐々に広がってきている感じなんですかねそして、クラブボーナス一覧を見る限り、ガタラとグレンの人数が増えたというよりも、単純にオルフェアの人数が減っているんじゃないかという気がします。ちなみに、今日はもろもろ忙しかったのですが、なんとか勝ち点を30ポイントまで積み上げることができました。